ゆうちでででですすすとといこね、ね今回はです、ね、僕がやりたかったも問ですね皆さんこの時期になると食べたくなるあの食材何だと思いますかそれはねうなぎですね土用牛の日も近づいてますん、ね、でうなぎでもねうなぎってねこれ諸説あるんですけども別々に瀕してるんでさうなぎたちで僕はこれを土下がせんといかんということでですねうなぎよりうまい蒲焼きを考えました名付けて豚の蒲焼きです 豚など馬に決まってる肉食男子なので僕ねおいしいの日っていうのはうがつく食べ物食べるっていう日なんですけど も, もいいのうがつくって言って別にみんなウコン食べないでしょウサギ食べないでしょ皆さんいいんですかば焼き食べないです皆さんうなぎをつくいたい僕はうなぎを焼いていきますうなぎじゃねえ豚肉を焼いていきますリュウジのバズレシピ 今回はですね僕の料理の中では時間がかかりますそんなに難しいことはしないんですけども豚バラ肉ほぼこれだけ豚バラ肉の選び方なんですけども赤身と白身のねあの脂身のバランスのいいのを選んでください大体ねこれぐらい赤身6の白身4ぐらいが理想的かなっていうふうに思いますあんまり脂肪ばっかりだと美味しくないしあんまり赤身ばっかりでも柔らかくないしってなっちゃうんでこれをですね沸騰したお湯に沈めますはいで茹でるんですね この状態でですね浸していただいていいんで弱火でですね1時間半煮込んでこの豚肉ちゃんを柔らかくトロトとにしていきますそのタレを今から作っていきますんでの小さめのフライパン眺めてもいいんですけどもこれを用意してください鶏を入れていくんですねまず火かけないと大丈夫ですね今再現火かけないと大丈夫です醤油温泉3杯温泉3杯みりが小さじ2なんですね まあ大さじ1の3分の2ぐらいなんで多分これぐらいでしょうねで、酒を小さじ2ですね多分これぐらいですね、はい、砂糖が小さじ4小さじ1、2、3、4味の素を3フリねこれねそしたら気をかけてぐるぐる煮詰めていきますくるくる、くるくるね、あの回してるだけでね、砂糖溶けてくる 今強火でやってますけどあのシュワシュワってなってきたのでちょっと弱めていいですよちょっとね硬くなるまでやっていきますねそうそうそうそうするとこうやって、ね、一直線でね線が引けるようなお粘土になってくるんですねそしたら火止めていきはいこのぐらいですよ皆さんとろみがつきましたねこうしたらかばエゆのタレは完成でございますえー、と豚が茹で上がりました1時間半ぐらい煮ましたねでこれ ほろほろになってますこんな感じですよ皆さんこれ煮たスープはだしが出ているので中華スープとか使ってください豚の香りと味が出ているのですごく美味しいと思いますまあまあまあ半々ぐらいに切りますね少し厚切りなんですけどもこれをね3等分にしていきます、はい、ちょっと刺してねすっスッと入っていくんですねこれですこのトロプルのこの豚 これを加売げにするんですけどある方は魚栗で大丈夫ですもしない方はちょっと上から火を当てた方がいいのでオーブントースターとかでもできますで、これはですねさっき作ったねえーとあれ塗りながらやっていきます、うん、今家てたちゃんと本部初公開僕のエンキッチンですね、まあ、さっき煮詰めたこのタレですねここ並べた豚に塗っていきますこんな感じですね 出てますねでこれなんで火をこのこれ以上通すかっていうと香ばしさをつけたいからなんですねかけがなかったらスプーンとかで塗りたくっても全然平気ですよ、えー、そうしましたら、えー、この状態で中火ぐらいですかね香ばしく焼き上げていきますごめんなさいさっき中火やったんですけど強火でやりましたこの方があがいい色がつくんでで、えー、こんぐらい、えー、まあちょっとねちょっと焦げ目ついてますねはいでこれをですね、えー、とまたひっくり返してでまたタレを塗っていく この濃厚なタレをねでこれを繰り返してタレがなくなったら完成ですで ま, たまた焼いていきますほらどうですか皆さんこれが豚の皮焼きですこれをご飯に盛り付けていきますよ、ね、こうだからこうもう一枚いっちゃっていいですかちょっとあっいいですね えー、とこの、ちょっとね照りが足んないので、ねえー、と追い追いだれをしていきますあーうまそうだな、ね、僕のおすすめこれはねお好みなんですよ山椒やっぱねかば焼きといえば山椒ですでもねこれ豚のかば焼きにも非常に合うんですよパラパラと閉じ込めたえー、豚のかば焼きと完成でございます これでできましたので、いただきます。いただきます。このね、豚の輝き、僕大好物なんですよ。ちょっと待って、これビールじゃない。じゃあ、フランスちょっと。ね、いただきます。<笑> これだけはしくさもうねうなぎ食べなくていいです本当にありえないほどうまいこのね両足の豚の脂が加えられたこの豚のかば焼きこれうまいですいや<笑>ちょっと待って僕ちょっともう酒の飲みすぎで地上波の仕事がなくなったらかば焼き屋 や, やります豚のかば焼き屋あマジでうまい<笑>正直ねこれね時間かかるんですよ正味ね、2時間もかかってます で, もです、ね 苦労が報われるほどうまいこれはうまいわ<笑>、まあ、今回ちょっと見栄えの関係で大盛りで持っちゃったんですけども3切れ3切れでさっきの 400g の方は2人分は取れますんでねでそうした時にねタレなんですけどももうちょっと煮てもいいかもしれないだからタレが 1.5 倍ぐらいそれで2人分かなタレ結構あった方が個人的にうまいと思うんで今回丼にしたんですけども 単品でも恐ろしいぐらいうい自分で作るの面倒せいからこれ専門店出してほしい僕プロデュースやるんでやりたいから連絡してくださ い,、うん、ししい<笑>そしたら連絡しすぎ く, くるから<笑>皆さんね豚のかば焼き重食べたことない人って絶対食べた方がいいです確かに時間はかかるんですけどコストそんなかかってないです豚肉とご飯だけだからこれねぜひやってください、ね、土用牛の日はもう豚のかば焼きしましょう皆さんめちゃめちゃうまいのね うん、皆さん絶滅寸前のうなぎより豚カバーにして食べましょうとで今回の僕たちの料理どうだったでしょうか今回も明日から使えるものばかりでしたなのでぜひ皆さんあのなので皆さんぜひ一緒にやってみてください